今日は腰痛改善や座骨神経痛が良くなるだけじゃなくてお尻の筋肉をしっかり使ってお尻もヒップアップするそんな簡単ストレッチとエクササイズ一緒にやっていきましょうはいそれでは前の足左足を前に出してでこのヨガマットとねなるべく平行にするようにしていきますで後ろの足後ろに伸ばしてで両手前につきましょうでこれがねだんだんこうやってこういう風にね なってきちゃううと思うんですでもお尻ね浮いて構わないのでなるべく膝が痛くない範囲でこの足すねをヨガマットの前と平行にして手でね支えちゃっていいです手で支えてここ浮いちゃっていいですよで吐いて正面見て吐いてふーちょっとね腕を曲げるようにしていけるところまでちょっと体を下に下げます吸って肘伸ばして体を浮かして吐いてふーとほんのちょっと力抜くだけ。 はい、吸って戻す、吐いてー、10回いきましょう。吸って戻す、4ふー、ちょっと肘ね、曲げるだけ。吸って戻す、5を、吸って戻す、6ー、腰が痛くないように、体ね、ちょっと斜め前で結構ですよ。吸って戻す、7、ーちょっと肘、力抜く。 吸って戻す、八。吸って戻す、九。吸って戻す、十。はい、吸って戻しましょう。もしね、いければ手前について、ちょっと上半身ぐーっと前に持っていきます。左のね、お尻めちゃくちゃ伸びてますよね。はい、それでは。 足を交代していきましょう。右足を前に出して、このすねがなるべくヨガマットの前のヘリと平行で手でね。体を支えてしまって、今お尻浮いてていいですからね。で吸って吐、はいてちょっと肘曲げて。で、この右のお尻が伸びているの感じて で, で肘伸ばします。はいで、ほんのちょっとでいいですよ。はい、吸って。 3なんか上半身がね床に地面に向かって沈んでいくようなイメージ。4はい吸って、吸って、腰反らないように斜め前の床見ていきましょう。吸って、7吸って、 慣れてきたらね肘のこの曲げるのねぐーっと曲げてみましょう吸って九、吸っ て, 9吸って10はいそしたら両手前に出してもうちょっと上半身床に近づけられれば近づけてみましょう無理しないでねこの右のお尻がすごく伸びてるの感じられればもうそれで十分ですよ 自分の体にね優しくしていきましょうはいそうしたら上半身手前に持ってきて足戻しましょうはいそれでは右足を前に出して左足をねこの膝と足がタッチするような感じで後ろに伸ばしていきます横から見るとこんな感じ前から見るとこんな感じですねでこの足この足にグッと 体重をかけるようにしながら両手前に合わせて吸って上半身前に持ってきますそうするとこの右のねお尻がすごく伸びてるの感じますよねで感じるところまで上半身前に倒してで吐きながらこの足に体重かけてゆっくりと起き上がりますこれ10回いきましょう横から見るとこんな感じ吸って前に出て で、この足、前の足に体重をかけて、ふうと起き上がる。さあ、うん、吸って前。吐いて、ふうと起き上がりましょう。よう、ん、吸って前。吐いて、この足で、押して起き上がります。こう、吸って前、きつかったらね、手ついちゃっていいですからね。 ゆっくりりと起き上がります6、吸って前、吐いて、背骨まっすぐしたまま、7、吸って前、猫背にならないように、でも反り腰にならないように、8、吸って前、吐いて、 う吸って前、右のお尻伸びてるの感じて吐いて、すね、前の足で床を押して起き上がる10、吸って前、背骨まっすぐ、すねで押して起き上がりましょうはい、そしたら足ね、交代していきますね左足前で右足後ろ足と膝タッチ横から見るとこんな感じ 両手前で合わせて吸って前。こので腰反らないように猫背にもならないように。でこの前の足でスネ、ね、押しながら吐いてゆっくり起き上がります。吸って前。吐いてスネで床押して。さあうん吸って前。吐いてスネで起き上がります。 4、吸って前、吐いて、すねで起き上がって、5を吸って前、吐いて、すねで起き上がります。6、吸って前、寝こうぜにならないように、すねで押しますよ。前に行きますね。7、吸って前、これね、これで床を押しますよ。 八吸って前。吐いて、押します。九吸って前。反り腰にならないように。ラスト十吸って前。吐いて、ぐーっと起き上がりましょう。はい、そしたら。 今度はバージョンアップ足交代してさっきと同じように右足前左足膝と足の裏タッチでいきましょうそしたら今度ねこれで胸の前にも持ってきてでこの後起き上がりますでお尻を下げてもうねここのお尻のね下にね画鋲がある感じお尻をこうやって置き切らないで 上げてきますねお尻を置ききらないで上げていきますこれ10回やっていきましょうでもしねこの膝が痛いっていう方はこの膝の下にえっ、ー、とタオルを置くかこうやってヨガマットをねこうやって折ってそこに上に膝がくるようにしていきましょうでやっぱりポイントはこのすねでねグッと押して起き上がるっていうのをやっていきますはいそれでは行きますね両手前で合わせて吸って で、前に来て上半身で、右のお尻伸びてるの感じたところで。このすねで床をして、起き上がりましょう。この時にグッと、ぐっと骨盤出していきます。で、吸って。お尻ちょっと浮いてます。で、吐いて起き上がる。さあ、吸って。吐いて起き上がる。四、吸って。 吐いて起き上がる。5を吸ってお尻浮いてますよね。吐いて起き上がる。6吸ってお尻突き出すように吐いて起き上がる。7吸ってお尻突き出して吐いて起き上がる。9吸ってお尻突き出して吐いて起き上がる。10お尻突き出して 吐いて起き上がりましょう。はい、そしたら反対でいきますね。両手前で合わせてでお尻の下に、ね、画鋲があるのを想像してで。じゃあ立ってから行きましょうか。吸って画鋲にお尻刺さらないようにお尻突き出すけど、床につかないで吐いて起き上がります。2位吸って後ろここでね。床を押しますよ。 吐いて、起き上がる。3、吸って、後ろ。吐いて、起き上がります。4、吸って、後ろ。この時の、ね、骨盤定義の意識できる形でいきましょう。吐いて、起き上がる。5、を吸って、お尻、後ろ。この時ね、骨盤定義、膣で何かつまむように起き上がります。6、吸って、お尻、後ろ。膣で何かつまんで起き上がる。 7吸って後ろ吐いて起き上がって8吸って後ろお尻突き出して吐いて起き上がります9吸って後ろ吐いて起き上がる10吸って後ろ吐いて起き上がりましょうほう はいいかかがだったでしょうかこのストレッチとエクササイズお尻の、ね、筋肉をしっかり伸ばすことによって座骨神経痛や腰痛の予防改善にもなりますししっかりとその後動かすことによってねヒップアップにもなるし足のラインも綺麗になっていくそんな簡単だけどとっても効果があるストレッチとエクササイズのコンビネーションです。ぜひ